日本海のの青い水がこの間隠れに見える富山市の県立富山学園ここはよろない少年少女や不幸にして小さな過ちを犯した子供たちを救い上げ温かい手で保護しながら健康な生活へ引き戻してくれる学園なのですこの子供たちにもお正月がやってきました門前の雪かきを終えると初風呂ですそして上がったものから順にお雑煮の餅をパクつくのです ここに来てすっかり明るい表情を取り戻した子供たちの顔はまた一段と楽しさに輝いていますお雑煮のあとみんな天んにかるた取りやすごろくに夢中です手まりに興じる少女の手も軽く弾む頃外では園長を交えた追いバネの一軍が歓声を上げ学園の新春を飾っていましたお 医薬的な電源開発を目指してその重要な一環となっている神通川第一発電所建設工事がようやく本格化してきましたこれは第二発電所と合わせて総出力12万キロワット本年12月の通水を目指していますが第一園庭では岩盤検査を終わり完成した排水路で神通本流の水をそらしコンクリートを打ち始めいよいよ締め切りにかかりました 工費62億円出力最大8万キロワットのこの工事の要になる大円征は完成の暁は高さ42メートル長さ316メートルの巨大な壁となるのでクレーンの音葉っぱのご音のうちにも村人たちの引っ越しの準備が着々と進められております 去年12月11日富山港を出て神奈川県三浦半島の三崎港に回された練習船富山丸は晴れの出版を待ちながら最後のお化粧と手入れに余念がありません練習生たちのデッキ洗いもようやく板についた格好で自慢の魚群探知機も針の動きに一部の狂いもありません くて12月18日予定通り出航式を挙そして22日いよいよ出港のテープが貼られました絶好の船出日より京都の初旅を感じてか微風に小躍りする富山丸の旗もマスト高く船は静かに滑り出しました遠くソロモンの南海にマグロを求めて処女航海に登るこの連戦船に祝福の春の陽光がいっぱいに当たっていました 立山連峰の雪解け水を集めて日本海に流れる黒部川その下流藍本から先海に向かって扇形に広がる水田地帯で目下新しい土地改良が大々的に行われていますこれは石と砂の地層の上に広がる現在の浅い高度に新しい土を与えて厚みのある高度層を作ろうという仕事なのです これには川上の山土を一旦泥にして川下に流しこれを水田に沈殿させて新しい高度を作る方法で流水脚度と言われていますこの脚度が低い水温を高め肥料の持ちを良くするなどの効果があるのですポンプの強い水圧の下で次々に崩れていく赤土は泥になってパイプを通り水路から研いそれから田んぼへと流れ込みます そして2センチの厚みの角度で覆われると理想的な水田が出来上がりこれが6000丁部の全高地に及んだ暁は2万石に達する増収が期待されますこの影には農業試験場のたゆみない土質の科学的な検査が裏付けとなっているのです